のダークなお姫様なんだか私すごく悪そう本当は怖くないですよ逆に私の方が暗くて怖くてでもファンの皆さんのため頑張らなきゃ幸せなトリックできるかな だけ大人っぽくハッピーハッピーハロウィンですあのお菓子をあげます魔法でクローバー探せないかなこのネックレス面白い形 プロデューサーさんなら少しはいいですよ缶オケ閉めないでくださいねカボチャベッドまるまるしてますドレスシワにならないように。 好き頑張れ頑張れって言ってくれてるみたいあコウマリさんが来たらプロデューサーさん守ってくれますかうわ起き上がれませんプロデューサーさん プロデューサーさんは、お菓子くれなくてもいいんです。毎日、私に幸せくれてますから。ハロウィンじゃない時も、ずっとハッピーかも。